皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。7月26日、撮影に失敗したので、こういう形になりました。5.5 号機のメインストーリーをクリアした報酬がまだありました。スキルブックです。最後にもらったのはいつでしたかねマスタースキルが増えるので、いろいろ楽になりそうな気配がしないでもないです。 今日は、スーパースターで試練の門と真相の迷宮をやりました。スーパースターは扇が装備できるので、バイキルとの心配はありません。ベストスマイルでどれだけ経験値が上乗せできるかですが、30分で160万くらいでした。普段はほとんどスーパースターを動かさないので、多いのか少ないのかわかりません。本当によくわからないので、全部の職業のレベル上げが終わったら考えます。というわけで、本日の動画は以上で終了です。